1万3千円ほど必要ですまたモニターなど全てを揃えても4万円程度ということになりますすぐにはいらないんですが将来の SSD 化を想像するのは自然なことです外付け SSD の適当なものがあれば簡単でいいんですが今時点で 外付け SSD で、これはという製品が見当たりません。面倒ですが、内蔵 SSD をケースに入れて使用するのが現実的です。SSD 本体は 128GB もあれば十分なんですが、製品数が少なくなってきていて、今回は 240GB の製品をご紹介します。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 パトリオットメモリーバーストという台湾の SSD を買ったんですが、プラスティック筐体でラズパイで大活躍しています。ケースも多種あるんですが、U グリーン以外はおすすめできません。画面をご覧ください。コネクターが根元まで刺さらないんです。グラグラします。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 日本のスーパー各社はパイナップルの輸入準備をはじめ SNS でも台湾支援の声が広がりました1ヶ月経ってようやく当地でも台湾パイナップルが販売され早速購入少し高いんですが大売りで芯まで甘いので割安感があります8年ほど前にも